皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、柚木きゆかりでお届けしています。2022年4月8日、エイプリルフールのオープニング映像も今日で終わりです。幸せのリポンちゃんの初登場は、2016年でしたかね。ご近所仲良しボックスの受け取りも録画していたのですが、配信ボードになっていなかったのでお蔵入りです。今日は、メタル迷宮招体験を回していました。 スーパースターで行った場合、道中のハグレメタルとかにベストスマイルを使うと、経験値がランダムで2万くらい増えます。迷宮ボスのメタルキングにベストスマイルを使った場合、経験値はどれだけ増えるかという検証をやりました。ちなみに、ベストスマイルを使わない場合の経験値は、31万4000くらいです。何回かやってみましたが、ほぼ間違いなくハグレメタルあたりに逃げられます。一匹も逃さずに全部仕留められる確率が相当低いなと思いました。 ただ、それでもほとんどの場合、ベストスマイルを使った方がもらえる経験値が多くなりました。逃げられなかったらどれだけもらえるんだという感じですが、逃げられてもいいからベストスマイルしとけというのが今回の検証結果です。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。